風見屋祭りーかかん Vlog 第2弾今日はねけんくん神社というところにやってきましたよここの神社のおみくじはなんと今日しか出ないと言われておりますでもねこの私だったら大吉がまあ1枚ぐらい引けるんじゃない<笑>ということで今日はね、それを今日だけに<笑>検証してみようと思いますまああとは ブラブラお散歩もしてゆっくり紹介できたらいいなーと思っておりますということでいっくよーめっちゃめっちゃ登らされるじゃんどんだけこの神社の神様さまトレスなんだよ誰かおんぶしてもう無理もう無理あーもう無理 なとこに、めっちゃお酒あるじゃん、私のところにもあるじゃん、え、いいよね、いいよね、いいよね、いただきまーす。わいあい、うわあ。まあ、酒を飲みに来たわけじゃないんでね、私も。<笑>さっさとおみくじ引いて、大吉引いてやりますよ、大吉引いてやりますよ。おみくじ一回お願いします。 お願いします。<音声>うん、消去、消去、抹消だよね。<笑><音声><音声>やだ、ラスいち、ラスいちにしよう。うん<音声><音声>、また今日やだーもう、いやーなんで私何か悪いことした？<音声>この神社の神様どうしなんだよ。 1個ぐらいもらってもいいよね<笑><笑><笑>また今日え今何回引いた ?5 回悔しいから悔しいからちょっとねラスト1これでまあこれで最後かなあでもどうせ私のことだからねまた今日なんだろうな<笑>お願いします うね、さすが私、しでしょ<音声>ーん今日はね今日はって言うと今日引いたみたいだけどきじ<笑>が出たから今日は<笑>絶対に吐かないぞということでね早速この後美おいしいお酒を飲みに<笑>行こうかなと思いますじゃあ行ってきますうわー <笑>今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのが、この動画その次に見るのが、これその前に